ちっつうかなんつうか要塞だなありゃさすがはロンドン長年の襲撃に耐えてきた街だ年季を感じるぜ悠長なこと言ってる場合じゃねえぞアシュラッドこの町は手こずるぜあんたが楽勝って言うから参加したのによ悪い悪いまさかあのトルケルが敵につくとは思ってなかったもんでなあほん ノッポのトルケルか金でロンドンに寝返りやがって裏切り者が<笑>金目当て俺らも同じだろうスベン王に勝ち目ありと踏んだからデンマーク軍についたんだ<笑>他の部族もみんな同じさ手柄を立てて戦利品の配当を少しでも多くもらおうと必死だよ 集まっちゃうたかが知れてるがな<笑>俺は金じゃ戦はしねえ殺しが好きなんだ<笑>頼もしいぜピオルだがまあ、偉いさんたちにしてみりゃ豊かなロンドンは欲しい街だこのテムズ川さえ抑えれやベセックス内陸への補給線も通るしな<笑>首脳陣注目の戦場ってわけだああ ちょいと目立っとくならここだろう。なんだよなんか面白い策でもあるのかふぅ策ってほどのもんでもないがトロフィー働いてもらうぜトロケルの首取ってこい褒美を約束しろオッケーオッケー いつものやつだろ懲りないねお前も勝てねえ勝負に向きになるそういうところ親父になのかね忘れるなよアシラット戦士としててめえを決闘で破ることだけが俺の望みだ次の勝負がてめえの最後だ心臓をえぐり抜いて父上の霊に捧げてやる<笑> ならば働け戦場では働いた奴だけが欲しいものを手にできるそれが戦士の流儀だ<笑>俺の首は安くないぜ決闘なんざいくらでも受けてやろうじゃねえのトルケルの弾取ってこい 船が一席橋へ向かったぞヨウム戦士団の海の鹿号だあれは正規軍の死者だな。フローキの旦那かどうせイングランド側の売額払うとかなんとか言ってトルケロを解除するつもりなんだろう。金次第の野郎だ。応じるんじゃねえのふーんさてそいつはどうかな 来たぞ一だだけだこちの死ね戦いに来たのではないトルケル殿はいずこか うっせんだよ、お嬢お い, お, おいやむろおい全員、打ち方やむろよう、フルーキか。久しぶりだな元気そうで何よりだ挨拶は結構総大将、素弁王陛下のお言葉を伝えに参りました 陛下のお言葉によりますとイングランド王はフランクの地へ逃げ去ったこれ以上の抵抗は無意味である降伏せよさればトール神の名において貴君とその部下の命及び財産は保証するとのこと軍団へお帰りくださいとるけれどの陛下もそれを望んでおられますスベの王様来てんの 頑張るなもういい年だろうにトルケル殿このゴニを呼んでなぜ友柄に対し弓を引くのです我らは長き年月、き選手を並べて共に戦った中ではありませんか世の流れを見誤ってはなりません。兄君のシグバルディ様もご心配なさっておいでです流れかそうね 俺も去年までイングランド人と戦ってたからわかるよほんとこいつら弱くってさ大都市のもやしっこっていう か, え ノ, ルかがノルドゴか な, が足りないいかよお前らデンマーク軍とまともにやれる将軍なんざエドモンド王子くらいだったよこの国はもうだめだねどうではうんってことはつまり お前らと戦った方が面白いってことさ。は。<笑>さあ話は終わりだ。続きやろうぜ。続き。マ、ま、ジ。取るけれども。今ならばイングランドの倍の工具を約束しますぞ。う。行<笑><笑>くぜフローキー。 左回転全速力。必殺。両骨砕き。あ<笑>外したか。全速力だ。い出せよ。<笑>やめ、お前ら。はっ。ち、引くんだ。<笑>おい。 キヨーすべように聞いてみてくれ立ち戦ばっかしてて退屈ではないのかってな<笑>説得に応じる気配はありませぬそうか大義であったしていかがいたしましょう 今一度攻めよう。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 これ以上近づくと来るぞ。左に世界、もう少し踏ん張れ。よし、十分だ。止め。お前ら手出すな。ああいう愉快な大馬鹿者は。俺が独り占めだ。だ、うん。やろう。 やるじゃん若いの<笑>手出しすんなよお前ら特攻野郎の心意気に応えてやろうじゃねえかさしの勝負だ<笑>さあほんと来へよちぶちゃん 舐めやがって手首を狙ったのかやるなおチビちゃん<笑>いい気になるわけだあの体であの拳一発もらえば死ぬな いていったおじさんが張り切っちゃうぞ何、うん、え危ねえ危ねね<ス>届かねえ狙える急所の位置が高え脇の下首よし あっちゃんダメだこりゃコテンパンダナトリやつやっぱり無理だったかアシャド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 投資を失わないか好評のくせに大したやつだ戦士よそなたの名を聞こう<笑>トルフィントールズの子トルフィンだんトールズああおいそのトールズって 行っちまったどうします大将撃ちますか、うん、やめとけ今日は逃がしてやる。おい戦士トルフィンよおーい楽しかったなまたやろうな今度は蹴りつけような約束だぞ どどめさすぞダメだな、こいつは。腹ラをやられてる。もう助からん。おい、こっちにも玉ねぎスープくれ。トルグリムこっち頼むそうか。ロンドンは落ちぬか。 い, いえ、落ちぬわけではありませんが、少々時間が必要かと。時間とはどれほどだ不老キは、ロンドンの兵糧の備蓄量にもよりますが、1年。い, いえ、よくすれば半年で。もう秋だ。高が町一つにそのような時間は避けぬ。<笑>寛容なのは対局だ。 何においてもこのイングランド全土の掌握を優先せねばならん。はっ本体を西へ移動させる。ロンドン包囲は兵 4,000 を残して続けさせよう。行為のままに。4,000 の指揮は捜査の。 クヌートに任せよ。あれの男ぶりをあげる良い機会だ。なは話が違うではありませんか殿下のご同行は民に示しをつけるためとそう仰せられたはず。ラグナル殿、お控えなさい。陛下のご意志ですぞ。トルケルには全軍ですらかなわぬのです。その5分の1の兵力で当たるなどご無理です。そのくらいでなければ。 薬にならぬ。で、ですが、殿下は、慣れぬ戦場で、辛労も重ねられて。お前の責任でもあるのだぞ、ラグナル。キリストの教えのせいか、あれは男のくせに、妙に器用に育ってしまった。近所のお前が甘やかすからだ。申し訳ありません。クヌートには、 皇位軍の将を任ずる貴公が付き添い、副将として補佐せよ<笑><笑>殿下 はザかあとはばらが何本か<笑>くそあのイカレアローがんおい見えるかああ奴らほとんど引き上げてってますねはってことは俺たち勝ったってこと どね、ロンドン 諦めるってのか戻ってこい腰抜け俺と戦う<笑>めんどくせえな<笑>取るからな、ね、やろう前おおいなんだお前生きてたのかよああああひでえ様だな<笑>うわ 今回は相手が悪かったな、トルフィン<笑>。ところで俺らウェセックスへ進軍するけど、どうする歩くのがはいならここへ置いていくけど。あっ<笑>。 まったく冷えやがるないつまでここでにらめっこしてんだ稼ぎになんねえぞ王子がおじけづいてんだろうこりゃウェセックスが当たりだったなちげえねまったく貧乏くじひとねえ 来て来いそんなんじゃルハラに行けねえぞ底鉄になってるだけかてめえらカカシかよくそ者の野郎もう我慢ならねえてめえらそいも揃って玉なしかラグナルだぞこのまま侮辱を見過ごせば兵士としての名直れ突撃しましょう 皆なしは十分です我ら予選必ずやトルケルを撃ち取りますまだだ相手はあのトルケル迂闊に手渡せん。陛下直々に包囲軍を任されたのです今こそ武功を上げる機会ではあらん<笑>時が来れば殿下が命を下す今は耐えるのだラグナルの。<笑> そこで主は彼に言われたのです。あなたの剣を収めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びるのです。神父、すまんが少し外してくれるか。命令が何だってんだよこっちのがいつまでも黙ってられるかお う, やろう、おう うん、ご心配いりません。冬になれば撤退命令がなされるはず。それまでのご心抱です。うん、神よどうか天下をお守りくださいくそ。なんだよ、つまんねえやつらだな。<笑>大将もせいが出るな。また、嫌がらせか。 ラスゲートあっちが攻めてこねえと戦になんねえだろうがでけえよ声がまあ慎重になったんだろうなんせあっちの大将はデンマークの王子様だしなえ何王子来てんのあれ言ってなかったか確か第二王子のクヌート殿下ってえ ああ。 がいる姉上もまたアーレたちが羊の番をサボっているこの間も一頭いなくなったって大騒ぎしてたくせにあそうだ晩ご飯だ父上を呼びに行かなくっちゃ父上 お肉だよゆるのお祝いだからね。ああそうかもう当時かずいぶん暖かいから忘れてたよ。ここはいいところだ。牧草にも不自由しない移り住んで正解だったな。姉上はここじゃ奴隷が手に入らないから不便だって言ってるよ。奴隷買ったことないのにねうち。 <笑>あいつらしいな僕はここ好きここに来てから母上も調子いいみたいだしトルフィン何お前は長男なんだ母上や姉上を守ってやらなきゃダメだぞわかるなうん二人ともお前の帰りを待ちわびている。 そんな人がいてくれるのはとても幸せなことなんだわかるかうんだからなもう復讐なんてやめろそんなこと俺が喜ぶと思うのか you <laughs> しかし何考えてんだろうなうちの親分はもう冬になるぜ本体はとっくに北に引き上げちまった。 だのに俺らだけイノ残ってこんなしけた村つまんでるま、少しでも小遣い稼いで帰ろうってことなんだろう。だったら、もっとでかい町チをおうぜ。近くにグリストルとかあんだろう。バカか百人バカしで何ができるってんだよ。あ, あバカ今バカっつったがおいお。聞こえたか耳だけはバカじゃねえみてえだな。 なんだぞ、てめえんだ、こら、ええ、まあ、今年はあと2、3個村を送って終わりだなまた来年に期待しようや。<笑>あるかね、来年があ俺たちはもう10年もイングランドを荒らし回ってんだぜ特に今年は凄まじかったイングランド王も国外に逃げたっていうじゃねえか もうこれはデンマーク王の勝ちだよ戦は終わりだそうかまだ早いんじゃねえのロンドンにあのトルケルがいるぜ野郎の嘘くせ強さは見ただろうがトルケルね確かに強えけどそもそもありゃ俺らと同じノルド人だぜ死にたいのイングランドをいつ見限ってもおかしくねああ まったく。怒らこらこら。理由は何だ。理由はアークがトーレにバカって言った。トーレが怒ったけど、アークは謝罪しねえで逆に侮辱した。なんで？牛どろ。ああ、あ、そう言っちゃったかが。んじゃ仕方ねえ。 どっちが死んでも後でちゃんとアシュラッドに報告しとけよめんどくせえ<笑><笑><笑>豊かな土地だ。 夢に出てきた土地に似てる。アイスランドとはえらい違いだ。きっと今頃は雪が積もり始めているだろうな。 日も登ってねえぜあいつらが騒がしくて眠れないかまあ勘弁してやれやここんとこ興軍ばかりであいつらもイラついてたからなたまには明日気晴らしせんと気安く話しかけんな てめえら最近勘違いしてんじゃねえのか。俺はてめえらの仲間じゃねえ。てめえは俺をうまいこと操ってるつもりだろ。今はそうやってうぬぼれてろ。俺に喉を裂かれて、くたばるその日までな。<笑>怖いねえ。あのちびがけが俺にガン飛ばすとは成長したもんだ。 ま時間は若いお前の味方だお前は成長し俺は老いるいつかお前に負ける日も来るだろう当然のことだどんな強者もいずれは死ぬ周りを見てみろトルフィンこの石倉は今のイングランドの住人サクソン人が作ったものじゃないサクソンよりも 前ののの住人のものだ強い民族だったそうだだが500年前サクソンに滅ぼされたローマ人だ国の名はブリタニア高度な文明だった今よりもずっとな回りくどいんだよ 何が言いてせっかちだね年寄りの話は聞くもんだぜまあつまりだな人間の世界は緩やかにだが確実に置いてきてるってことさローマ人をサクソンが滅ぼしそのサクソンを今度は俺たちが滅ぼすかつてのローマ帝国の栄光は遠い過去になる 何でもキリスト教徒どもの言うことにはあと20年もしたら最後の審判とやらが下るそうじゃねえか、うん、<笑><笑>その日人間は全て神に殺され今の世は完全に滅ぶんだそうだラグナロ。 見ろトルフィー滑稽じゃねえか黄昏の時代の夜明けだ<笑>ん馬だ グランドの陛下。いやあれは友軍だ妙だなここらには俺らしかいないはずだがおい待たれよ貴公我らはスベンオー配下アシェラッド隊貴公はいずれより参られたか<笑>おお気功は本隊所属か我はクヌート王子殿下のラグナル隊 組む当時あいにくだが本体はずっと北だもう本拠地へ帰りつつあるなら気候はこんなところで何を<笑>何ちょいとそこの村で小銭稼ぎよね勝手に部隊から離れたのかまあまあ固いこと言うなよ馬も疲れてるようだぜなんなら新しいのと取り替えてやろうか とろけるか。<笑>ああ、もうそこまで来てる。数は五百ほど、奴の直さだけ連れてきたようだ。本体の足跡を辿ってきてる。もうじき回るばらに至るだろう。おい、マジかよ。五百で本体をやり置きか。赤なのか。とろけるって。ロンドンのホイグンは。クヌー当時の四千がいたはずだが。<笑>そんなもの。 とっくに撃破されたよ俺が、その生き残りだ奴らトルケルを先頭に、砦から撃って出てきたのだ こいつもクマみてえに強かった誰もな す, すべなかった本体まで一直線だ殿下殿下主よ彼らに安らかな眠りをその魂が救われんけ殿下トルケルメがそこまですぐにここを、うん 王子様みっけそれでクヌート殿下どうなった奴らの虜だトルケル軍と共にいらっしゃる殿下を奪還すべく残存兵力が再結集を試みているが集まった兵は400に満たない士気も高いとは言えんこれから本隊へ 応援を頼みに行くところだ。貴公らも加わってくれ。今は百人でもありがたい。どうする。決めるのはあんただ。あしらって。まったく。おちおち黄昏てもいられねえな。 聞ええねえかピョルラグナロクの足音がよえ 乗きた馬もだいいか野郎どもよく聞け我々は今からクヌート王子殿下の救出に向かう相手はトルケルイカ500だが他の部隊の手は借りんここが博打の打ちどころだクヌート殿下はデンマー皇位継承権第2位の方どちらの軍に渡しても報酬はたんまりだ お前ら想像できるかデンマークとイングランド二大国の覇者が賜るご褒美をミスミス他の奴らに譲る手はねえぜおお お, お<笑>よしやろう俺たちの手柄だやってやろうぜ<笑> どうすんだよ、焚きつけちまって。相手はトルケルだぞ。調査ーのかさあ な, な。さあなって。お前。黄昏の時代だぜ、ビオルどうせならバッと暴れてみようじゃねえか。